皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月8日、今週のエピソード依頼帳のお題に、バトルトリニティがありました。なんだかよくわかりませんが、私以外のメンバーが強かったおかげで勝てました。武闘家なのにバトル貢献度がゼロというのは、我ながら意味がわからないのでした。そして、ついに壺ぼ金職人のレベルがカンストしました。 長かったです。パルプンシュートという新たな特技を覚えました。やはり時代はパルプンテレンキンということなんですね。生命の宮での新春バトルも今日で終わりです。来年はどんなメンバーでどんなバトルが繰り広げられるのでしょうか。来年はそろそろユーライザとかの展開組が参戦してきそうな気がします。そんな大予言を残しておこうと思います。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。